皆さん、こんにちは。しゅろくまチャンネルです。今日もご視聴ありがとうございます。今日はダイソーの購入品の紹介をしていきたいと思います。あと、ABC クラフトでもちょっと可愛いものを買ってきましたので、ちょこっとご紹介したいと思います。で、えっ、ー、とね、まずはじめに、こちらから、機、え、能、ー、ボックスです。 こちらは二枠、えー、二枠あるボックスですね。これを二つ、えー、このシリーズ。それから、えっ、ー、と、トレイ小さなトレイ、金のトレイを買ってきました。うん、ちょっと映るかな。はい。 でこれは、ね、もうちょっとあの先で作るつもりだったんですけれどもあの近所のダイソーが、えー、来週から2週間ちょっとの期間改装工事になるらしくって、えー、お買い物ができないということだったのでもうちょっと買っとこうかかなということで、えー、今回買ってきました、はいえー、リピートですがこちらのレーステープレースシール えー、よくよく買ってるのでこれまでもよくあの出てきている商品なんですけれどもこれほんとよく使いますので、えー、おすすめですこれも同じくリピートなんですがクリップです、えー、リーンクリップあのやっぱこれちょっと可愛いなという感じなので使ってみてもなかなかいいので もう一つ欲しくて買ってきました。で、同じシリーズでもう少し大きいものはい。こちらも買ってきました。それからこれもまたまたリピートなんですが、マグネットちっちゃい分ですね。本当はこれのね。えっ、ー、ともっと薄っぺらいのが欲しいんですけれども、えーとね。薄っぺらいのはキャンドゥで売ってたんですが。 はいまあ、とりあえず買っておこうということで、えー、1つそれから、えー、これはちょっと初めて見たんですが、えー、1 6ミリこの幅が1 6ミリのちょっと大きめのマグネットですえっ、ー、とね今マスキングテープの収納ボックスもちょこっと作り始めてるんですけれども、えー、ちょっとマグネットを使いたくって これぐらいちょっと大きくないと無理かなと思って、まあ、試しにこれを買ってみましたもしかしたらねこんなちっちゃいのでもいけるかもわからないんですけれどもはいとりあえずとりあえず、ね、買ってみましたそれから次は、えー、これちょっともう家に帰って失敗だったって気がついたんですがポップホルダークリップ えー、これね私バラバラのクリップだと思ってたんですけど家帰って開封したらこんなふうに、えー、2つのクリップがつながってたんですねでこれはも う, こうお店なんかで使う分だったみたいでうーんまあ使えなくはないんですけど別にいらんかったなーっていう感じで、えー、失敗でしたそれから次はよいしょ えー、っとこちら e ージーシー a ー e 熱で、えー、袋を閉じていくやつです、はい、次は、えー、こちらのちょっと変わった、えー、収納ファイルっていうのかな、えー、っと名前が A5W ポケットファイルケースっていうのを見つけてきました で両面ジッパー付きっていう風になっててちょっと分かるかな、えー、上には、えー、この普通のジッパーが付いてて下にも付いてるんですねでポケットが1つではなくてこれで2つというちょっと不思議なポケットです例えば、まあ、これ上を開けてみてこれを入れてみます 入れましたこれで閉じますで今度このお尻の方から見ると取れないんですねポケットが2つになってるので。というちょっと不思議なはいファイルです。 ちょっっっとと面白いなぁと思てて買ってみましで、えーまあ、このまま使ってもいいんですけれどもこれちょっと利用してペーパーものになんかしようかなと思ってますでもうまくいくかどうかわからないので、えー、うまくいかなければもう、えー、今日でこの姿は消えると思いますはい、えー、次はですねちょっと大きすぎてカメラには映らないんですがこちら A さんのクリアホルダーこれは3枚入りですずっとね探してたんですけれどもあのいつもなかったんですけどね今日はねなぜかたくさん置いてありまして、えー、もうここぞとばかりに買いだめをして5冊買ってきましたよいしダイソーのお買い物はここまでですで ABC もちょこっと、えー、ご紹介したいと思います どれくらいいかなまず、えーとね、デザインペーパーを今、えーとね、トラベラーズノートを作っている分で、ちょっとね、足りなくなってきたので、急遽購入してきましたのがこちらの、えー、デザインペーパーです。こういった柄のものです。 裏がこんなギザギザザですでこちらは椅子なんですがこっちよりもこの、えー、チェックを使いたくてこちら買いましたでこの2つはどちらも、えー、こ, この会社ですで100ちょっと高くて150円でした もう一枚は、えー、トラベラーズでは使わないと思うんですがちょっと使いやすい柄だったのでこういうのを買ってきました。裏面がこういったバラですね。はい、で、えーとまあ、買いに行ったのはこの、えー、ボコボコのある、えー、厚紙ペーパーって言えばいいのかな。 はい、これを借りてきましたで、えー、割りピンの葉っぱの割りピンを買いに行ったんですけれどもちょっとこう横道でそれてしまってこれを見てこっちの方を選んできてしまいましたこれトランプのマークですちょっとそろーっと。 いけるかな？うわあ。落れへん。えー、各マークが5つずつ入っています。で、これ見てやっぱりアリスを作りたくなってしまって。はい。もう葉っぱの方はもう次でいいわってことで。えー、割りピンになっています。 でこれ、くれたけさんの商品で、えー、20個入って400円です。お花とか他にもボタンとかいろいろあるんですけど、それはもっとたくさんたくさん入ってるんですけれども、これはね、ちょっと物が大きいからか、20, 20個入りで、えー、400円でした。はい。このシリーズすごく可愛いのでおすすめです。 あとね、お花ちっちゃいお花とか、えー、お洋服のボタンとかあとお星様音符もあったような気がします、はい、学校に持っていくような、まあ、文具類なんかのことだと思うんですけれどもそういったあの DIY やってほしいっていうお声をまあ 以前から頂 い, いてたので新しいチャンネルも作りたいんですけれど も, も本当すみませんなかなか前に進まなくて動画はねちょこっと撮ってあるんですけれどもああまた来たすいませんあのー、はいまあ新しいチャンネルも作っていきたいと思いますまた出来上がったらお知らせしますので、えー、またその時はよろしくお願いいたします それから今は、えー、とトラベラーズノートのシリーズを、えー、作ってる最中なんですけれども、うんとまあ、あの今収納ファイルを、えー、作ってます。でまだ全然仕上がってないんですけれども、まあ、ちらっとお見せすると、まあ、今ちょっとこんな感じのところまで、えー、できてます。でこれは トラベラーズノートのシリーズはパート4までする予定だったんですけれどもなんか他にもいろいろやりたいことがいっぱい増えてきてえっ、ー、とねパート4がパート6が7ぐらいまでちょっと増えそうなんですね、うん、ということで、えー、今日の動画はこれでおしまいにしたいと思います、えー、ご視聴ありがとうございましたでは次の動画でまたお会いしたいと思います さよなら